うん、あー首痛くなってきたカリンちゃんねカリンちゃんなにちゃんちゃん枕かネックピローこっちにスライドさせてはいはいはいいくよはイ、い、カモンえい。ああこれじゃあっち行っちゃったごめん、うん、<笑>もういらない自分で撮ってよ、うん、うるさい意外とね のが面倒になることがあるのジャイ細いからみんなそんなことないと思っちゃうのだけど中身はみんなと同じ普通の猫ちゃんなのだから私の気持ちを。